とりあえず、えー、組んでみてリアディレイラーの調整をしてみました、まあ、リアディレイラーの調整なんですけども、えっとまあ、やっぱり11足のスペースに12足入れてるのが大きいと思うんですけどやっぱりあの1足1足の幅がすごい狭くなってるんで、えー、ちょっとシビアな設定というか調整がちょっとシビアになるところがあります僕の場合で言うと 11t から 12t にダウンするときそれと 13t から 12t にアップするとき要は 12t のところですねそこがちょっとなかなか調整が難しくて他の、えー、ギアはスらずにこううまく変速するんですけど12速のとこだけうまくいくときでもちょっと、えー、横のギアとすってお隣がしたりとか、えー まあうまくいってないと、えー、13t から 12t にいかずに 13t から 11t までいきなり行っちゃうとかあるいは 11t から 12t に上がるところが11から13に一気に上がっちゃったりっていうふうになったりしますそこの調整が結構難しくてそこがスムーズにこう 11t から 12t 10… 2t にいくように設定すると今度は一番大きいや 34t の方に行く時にうまく上がらなかったりするんでえなかなか結構シビアな調整が必要になりますまあ一回調整がうまくいっちゃえばもうあの全然問題ないんであとはもううまくいったきはそれ以上触りたくなくなっちゃいますねここのとこがちょっとシビアで13から1211から12っていうのは 今まあとりあえずできてるんですけどもなかなか難しかったですねまあ現状でもちょっと 12T がかかるだけ 少しするような音がしてるんですけどもそれ以外は今のところうまく調整できてますシフトアップはすごい軽いんですけどもシフトダウンがちょっとチマノに比べると重いような感覚がありますこれもしかしたら慣れかもしれないですけども ちょっとさらに大きいギアになった時に少し力がいるような感じがします。シフトアップがすごいスムーズですね。なん力も開 い, いずにシフトアップしていきます。シフトダウンがちょっと、まあ、ただ思うのは、えー、まあ値段がこんだけ安いんで、その、 例えばアルテングラと同じような操作感をちょっと望むのはここかなとは思いますちょっとこの押しが弱かったりするとちゃんと減速しなくてっていうのがある時がありますねこういうとですねちょっと弱いとちゃんと減速しなくてこうガシャガシャいう時がありますねこの ちょっと独特な操作に慣れる人はお買い得ですしやっぱりシマノの方が使いやすいって思う人はちょっと慣れないというかシマノを使った方がいいいかもしれないですね、まあ、11速の幅の中で12速なんでちょっと微妙に動かすだけでギアが変わっちゃうっていう。 状況もあるんでえっと11足だったらもっとスムーズに変わるかもしれないですねあとは、えー、メリットとしては圧倒的にやっぱり軽いですね11から34のスプロケがシマノに比べて 100g 軽いっていうのは相当 メリットととといいうか優位性があるところだと思います少しでもこう大きいギアを使いたいんだけど軽くしたい、まあ、特にヒルクライムなんかそうだと思うんですけどそういう人には、まあえー、かなりメリットになるのかなと思いますだからこの、えー、変速性能というか変速が、まあ、方法が違うので慣れの違いもあるかもしれないけどちょっと重く感じるっていうのと、まあ、どっちを取るかみたいな形ですね まあもしかしたら慣れたら全然問題ないのかなとは思います今回は、えー、センサーエンパイアプロ12速のリアディレイラーの変速の動画でした次は実際に走ってみての変、まあ変速。 の感じとか、走りの感じとかをインプレできたらいいなと思ってます。それではまた。